はいどうもおめちゃねるです本日はですね、来ましたよ。ANA さんが、まあ、JAL さんにね追従するような形で、ですね本日10時から ANA のプレミアムポイント2倍キャンペーンのね登録受付を開始しましたので、そちらのね動画を撮っていきたいなというふうに思います。いやー、まさかね、これ来るとは思ってなかったですね。 まあ、去年ですね、まあ、こちら SFC 修行、まあ、スーパーフライヤーズカードを、ね、獲得するためのです、ねまあ、登場の修行であったりとか、まあ、ANA さんのダイヤモンド修行、まあ、上級ステータスを、ね、獲得するためにです、ねまあ、トライを、ね、しようかなって悩んでた方、えー、今年はないのかなと思ってた方にとっては、まあ、非常に、ね、朗報じゃないかなというふうに思います。まあ、ただしです、ね、まあ、路線限定であったりとかしますので、まあ、そちらの方、ね、内容につきましてこれから解説していきたいなというふうに思います。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 大阪発着路線のみです、伊丹関西発着対象路線限定プレミアムポイント2倍キャンペーンとなってまして、対象の登場期間が2023年2月27日、本日月曜日から4月11日というふうになっておりますで。キャンペーン概要につきまして、ですねまず期間中、キャンペーン参加登録の上、まずね、もう動画止めていただいていいです、参加登録してください、これをしないとね、いくら登場していただいてもカウントされませんので、ご注意ください。 こちらの、ね、参加登録をしていただいた上で対象路線に対象運賃でご登場いただくとプレミアムポイントを通常の2倍積算いたしますということで、まあ、赤字で書いてありますキャンペーン参加登録が必要ですよということですね。はい でプレミアムポイントとはっていう風にありますけど、まあ、1年ごとにですね、ご利用いただいた ANA グループの運行便のご登場分について、マイルとは別にですね、ステータスの換算のためだけにね、ポイントが加算されていくわけです。毎年1月から12月までに獲得されたプレミアムポイント数が、翌年度のプレミアムメンバーステータス獲得条件の一つとなりますということで、まあこちらね、まあ、ご覧になっている方は多分ご存知だと思いますので、こちらね割愛させていただきます。まあ、よくわかんないなっていう方は、ぜひね、こちら、概要欄にこちらのホームページ貼っておきますので、えー、プレミアム ポイントについて詳しく見るをぜひね見ていただければなというふうに思いますはいそしてですねこちら対象期間でございます対象の登場期間が2023年2月27日から4月の11日火曜日までとなってます参加登録期間はですね本日2023年2月27日の月曜日の10時から 4月11日火曜日23時59分まで、まあ、対象登場期間と、ね、参加登録期間が同じという感じになっておりますけれども、ねまあ、まずは、ね、登録してくださいそして、ね、対象路線こちらにあります伊丹発着につきましては札幌、函館、青森、秋田、仙台、新潟、東京、羽田松山、福岡、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄、那覇となっております。 えー、大阪の関西、ですね関空の方からは札幌と羽田のみが対象という風になりますのであの気をつけてくださいね、はい、で対象運賃につきましては ANA、えー、フレックスとか障害者割引運賃ビジネスキップとかもーっとありますけれども基本的にはですねスーパーバリューセール以外がまあ対象という形になっております。 スーパーバリューセールというとですね、はい、先日動画にもアップさせていただきました ANA にキュンということで明日2月28日、3月1日の2日間限定でですねスーパーバリューセールを実施する予定となっています。こちら、ですね片道が7000円から土曜日、日曜日につきましては1万円でですね 一定の期間、まあ、ほぼ、ね、全区間に近い、ねえー、航空券を取っていただくことができるんですが、残念ながら、ね、この ANA スーパーバリューセールという、ね、航空券につきましては対象外となります。これが、ね、7000円でゲットできた航空券でプレミアムポイントが、ねまあ、積算が 50% であっても2倍であれば結構お得かなとい う, ふうに思いますけど、これは、ね、残念ながら対象外となります。なので、まあ、これはもう対象外ですと覚えてください、はいで。対象のお客様とありますけれども 対象期間中にキャンペーン参加登録の上対象路線に対象運賃でご登場されたすべての ANA マイレージ会員、まずね、この ANA マイレージ会員もされ登録してないよという方は無料ですから、まずね、登録してくださいで。積算時期とあります、対象期間中のご登場分で通常積算されるプレミアムポイントと同数のプレミアムポイントを通常積算分とは別にですね、2023年4月末日までにまとめて積算いたします。なので すぐね、廃映されません。もう2月の27日に登場しても、4月11日に登場していただいたとしても、4月末までに付与しますというふうになっておりますので、もう計算間違わないようにね、まあ、間違っていただいてもね、まだまだ期間がありますんで、十分フォローできると思いますので、まあ、まずはね、乗れるだけね、乗っていただくのがいいのかなというふうに思います。ではね、気になる運賃の方、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、こちらがですね、沖縄伊丹便でですね、見ると、まあ、これ3月1日ですけど、まあ、結構高いんですよ。 はい、この対象の、ね、バリューセールとかでも3万4780円、株主優待で2万1680円、結構しますね。はい、でこちらがです、ね、羽田痛み便となりますけれども、これも、ね、バリューセールだと1万3310円が最安という形で、それ以外は1万6000円とか1万5000円とかありますけど、まあ、株主優待で取っていただくと1万3910円という形になっております。でこちらですね、まあ、あのご存知の方は非常にもう多いと思いますけれども、 ANA さんのですね、プレミアムポイントどれくらい積算されるのかっていうのね、プレミアムポイントシミュレーションとかね、検索していただくと、まあ、こういった、ね、ANA さんの方でですね、えー、フライトマイルプレミアムポイントシミュレーションのサイトが出てきますので、まあ、日付だったりとか発着路線、こう入力していただいて、まあ、ここ別に打たなくていいです。はい。で、えー、肝心なのはですね、この運賃のところですね。はいえー、運賃2というのがですね、 ANA バリュープレミアムとかありますけど、まあ、要はプレミアムシートはですね株主優待割引が、えー、こちらのね、運賃2というふうに覚えておいていただければいいかなと思います。それ以外のね、スーパーバリューとかあのご自身の買っていただいたのを探していただければいいと思いますけど、あと運賃5ですね、これも普通シートの普通席のですね株主優待が運賃5となりまして、えー、積算がね、プレミアムシートの場合は 125% で、登場ポイント、これ400ポイントを加算されるんですけど、 JAL さんと違って ANA さんはこの登場ポイントも2倍になりますので覚えておいてください。で、こちら、運賃後の場合は積算率が 75% となりますので、えー、登場ポイントを加えた400ポイントの2倍がね、えー、加算されていくという形になります。これはもう見ていただくのが一番早いですね。はい、でこちらはですね、伊丹から那覇でね、検索させていただいておりますが、はい、運賃2ということで、これね、プレミアムシートの株主優待で検索すると、 ママイイルルがね貯ままりますプレミアムポイントにつきましてはこの区間基本マイレージが739マイルそしてクラス運賃の倍率で 125% さらに路線倍率の2倍に、えー、登場ポイントが400ポイント加わったこの合算が2247となりますもう単純にこれに出てくるですね、えー、プレミアムポイントが2倍になると思っていただければいいと思いますので伊丹、えー、と那覇のね 片道プレミアムシート株主優待で取っていただいた場合は今回の、ね、このプレミアムポイント2倍のキャンペーンを利用していただくと4494ポイント獲得していただくことができるというふうに考えていただければ結構ですちなみに伊丹から那覇のです、ね、運賃をい、まあ、要は普通席の株主優待等で計算していただくと 554マイル貯まってプレミアムポイントは1508ポイントいただくことができますのでプレミアムポイント2倍のキャンペーンで3016プレミアムポイントを、ね、獲得していただくことができるという形になってまいります。はい まあ、そののような計算の仕方ですねはいではですね、まあ、どういった形でですね予定を組んでいただくのがいいのかなということでこれもですね2月の27日本日11時半時点でですね、まあ、航空券空いてるところ、まあ、全部はね調べませんでした、えー、例えば2月27日、まあ、羽田から伊丹に行って伊丹から那覇に行く場合とかね、まあ、ちょっと東京で考えたらどうかなということでちょっとこれを入れたんですけどあんまりね正直良くなかったですねはい2月27日羽田から、えー、伊丹、えー、12時 から、えー、13時10分の登場でです、ね、はい、えー、普通席の株主優待で取った場合 75% 積算されて、えー、航空券が1万3910円でマイル210マイルプレミアムポイント1640プレミアムポイントこれも2倍になった数字ですねが加算されるとプレミアムポイントの、ね、単価で言うと費用に対してですね1プレミアムポイント 8.48 円 ぐらいいで、ねまあ、獲得していただける計算となります、まあ、正直、まあ、今従来だったらまあいい方なんですけど、まあ、プレミアムポイントの2倍ということで考えるとそんなに良くはないかなというふうに私は思います。伊丹から那覇の場合ですね、はいまあ、この27日で検索しようと思ったんですけど、27日はもうなんか満席になってましたので、28日で検索したら、伊丹、那覇だと、はい、この通り普通席で。 株主優待を使うと2万680円でですね、マイルが554マイル、プレミアムポイントが3016プレミアムポイント獲得していただくことができまして、この費用に対してプレミアムポイントはね、1プレミアムポイント 6.86 円ぐらいでね、獲得していただけるので、まあ、このぐらいのね、水準を目指す ののがいいいいかなとううふうに思います、まあ、できればねあの5円とか切っていただいたら最高ですけどねはいなかなかそういうわけでもいけません、まあ、こんな感じでいって、まあ、後半ねもう痛みなはをやっぱ繰り返すのがいいのかなということだったので、えー、こういうふうに積算すると、まあ、およそ35万7千円ぐらいで、えー、5万1千プレミアムポイント獲得できてプレミアムポイントの単価としては 6.95 円ぐらいこちらのね下の赤枠の部分はですね、まあ、このなは痛みをね、えー、往復繰り返し えー、17レグということになりますので8を復反していただくと、まあ、クリアしていただくことができるんですけどおよそ35万1560円で、えー、プレミアムポイントが5万1272プレミアムポイント単価としましては 6.86 円のプレミアムポイントの単価で 達成していただくことができるという計算がね成り立つわけですけどまあその他ね参考までに伊丹から那覇プレミアムクラス 125% の場合は4494プレミアムポイントだとまあだいたい12レグ6往復ぐらいでね達成できますよとか。 伊丹から千歳、普通の 75% 積算で、これね、先ほどもお伝えした通り、運賃2とか運賃5で、ね、計算してますけど、伊丹、千歳だと2798プレミアムポイントなので、18レギュラー9往復ぐらいでね、まあ、クリアしていただくと、まあ、もうちょっとね、端数とかをもうちょっと他の便にしていただくと、綺麗にね、あの無駄なく達成していただくことはできるんじゃないかなというふうに思いますけどね。 で伊丹千歳プレミアムクラスの場合は 125% 積算で4130プレミアムポイント獲得していただくことができますから13レグ、まあ、6往復半で達成していただくことができるという感じですね、まあ、ちなみに先日、まあ、先立ってですね JAL さんの方でフライオンポイント2倍のキャンペーンが同じ路線でですね同じような条件でですね出ておりましてそちらでシミュレーションした感じだとこちらですね、はい、まあ最安というか こちらのですね、この 11,280 円というね、まあ、最安の航空券を取っていただくと、だいたいね、10往復か20レグしていただくと達成していただくことができるんですけど、まあ、この価格でね、全部20レグ分航空券を取っていただくことができた場合は、225,600 円で 52,320 フライオンポイントを獲得していただくことができて、まあ、フライオンポイント FOP 単価でいうと、 4.31 円ということで5円ね切る水準で達成していただくことも理論上はできるというご説明をさせていただいたのでまあそれと比べるとですねやっぱり ANA さんの方が費用としてはちょっとかかるかなという感じかなというふうに言えると思います。 はいいかがでしたでしょうか、まあ、こんな感じでね、まあ、サクサクとちょっとね、まあ、皆さんこれを見ていただいてると、まあ、ある程度ねもうご存知の方がほとんどなのかなということで、まあ、ちょっと簡略化した、ね、説明にはなってしまうんですけど、まあ、こんな感じでねご説明させていただきました、まあ、案の定ね私はこの JAL さんがフライオンポイント2倍のキャンペーンをですね打った時にね説明させていただいた通り ANA さんも追従するのかどうなのか、まあ、そこら辺ちょっと注視したいなということでお話させていただいたんですけどやっぱり来ましたね。 はい、もうセールもそうでしたしね ANA さんが先に発表して JAL さんが追従するような形でまあね 7,000 円のところを JAL さんのところは 6,600 円からにしたりとか。 いやもう本当にねこの2社で切磋琢磨というか競合してあってるなという感じはしますけどまあ我々ね消費者としましてはやっぱり条件がいいところあのお得なね方を選んでいただくことができるという意味ではねまあ非常にいいのかなというふうには思いますしまあ当然ねあの好きな航空会社を利用していただくのが一番だと思いますけどもまあこういったキャンペーンをうまく利用していただくことによってですねまあ今までねプレミアムポイントを獲得してスーパーフライヤーズカードを獲得しようとかダイヤモンドステータスを獲得しようって考えてた方 ね、躊躇されてた方は、まあ、背中をねちょっと押される形にはなるのかなっていうふうに思いますしまあ毎年の恒例のようにですね飛行機乗られてる方も、まあ、やっぱりね 効率よくプレミアムポイントを獲得していただけるチャンスだと思いますので、どうせやるんであればあの利用しない手はないかなというふうに思います。まあ、ただし、ですね先ほど申し上げた通りスーパーバリューセールが対象外となりますから、まあ、言い方を変えるとそれなりの、ね、料金の航空券を利用して乗ってくださいねというメッセージでもありますけれども、まあ、そこは、ね、あのお得かどうかというのはご自身の方でちょっとシミュレーションしていただいてお得だと思えばぜひトライしていただいてご活用していただくのがいいのかなというふうに思います。ま, あ、まずはですね